こんにちは。今日はこちらのオットキャストの話題でお伝えします。で、このオットキャスト、ま、あこのディスプレイオーディオであるとか、ステップーゴンの新しいナビであるとか、まあ、そういったものにつなげたときに、なかなかつながらないというお問い合わせをいただくことがあったりします。で、今回、それについての対処方法についてを私自身確認しましたので、ご紹介をしていきたいと思います。でまず、 つながり具合がどんな具合なのかっていうのを、実は動画の中ではお話をしておりませんでした。でその理由というのは、まあ今までのオッドキャストって、まだ市販前のオッドキャストということもありますんで、まあいろいろとちょっと問題があったということになります。で、今回この S3 に、私今持ってるのこれ市販モデルになるんですけれども、まあこちらの方を入手したので、まあこれを使いながら、もう皆様のお手元に届く、 まあ、そのものになりますので、これを使ってご紹介をしていきたいと思います。でまず、今回は、この、モアボクシーのディスプレイオーディオになります。で、実はシエンタも試してみたんですけど、まあ、普通に使えます。で、このように今、外しております。で、まず必要なものは何かと言いますと、こちらになります。まあ、通常、 オッドキャストを購入されると、まあ、こちらと、それから、この、付属のケーブル、USB、それからこちらの C の変換のケーブル、それから USB、USB、USB-C と両方の変換ケーブル。私それ使ってないんですけれども、まあ、これを使います。で、S32 に関しては今度、リア側、これ、ミニ HDMI が付くようになって、鉱石も使えるようになるんですけれども、 この変換のアダプターミニ HDMI から普通の HDMI に変換するためのこのアダプター。これが付いてないんで、これを使う、買う必要があります。で、まあ、これはもう後席の話だけなので、特に問題ないんですけれども、まあ、これを接続した時にちゃんと映らないというのがどういう理由でなのかということなんですけれども、こちらになります。この、 これも、オッドキャストで出てるものなんですが、この、分岐のこのケーブル、電源供給用のこの USB、これメス側なんですがで、こちらがオス側。で、電源供給用の USB というのがさらにありまして、こちらになります。なので y y、Y 型の配線ケーブルになるんですけれども、これが必要になる場合があります。で、オッドキャスト、 今回のディスプレイオーディオ、それからステップアゴに関しても、そのままだと、やっぱり繋がらないっていうのがあったんで、これを、まあ使ってみたところ、まあ今回は、ノ、ま、ア、あ、ボクシーなんですけれども、まあ普通に繋がるようになります。それをお見せしようと思います。まずこれこのまま繋げます。で、今度はこちらの、電源供給ケーブル。 これをつなぎますで。次に、ここ、ディスプレイオーディオに入力するための USB。で、これだけだと足りないんで、電源供給をするために、今回私はちょっと忘れちゃったんで、こちらのマックスインさんのこちらの3連のシガーソケットを使うんですが、ここに USB ありますので、ここに電源を取ります。 で、この状態で今、繋げました。で、こちらを見ていただくと、ステータスがわかるんですが、今これ、赤く点滅してるんですけど、この状態だと繋がりません。はい。で、今青くなりました。で、この状態で、今ディスプレイ見ていただくと、このような形で繋がるようになります。 で、これ今、カープレイに今、つなげようとしてて、で、このような形で、すぐにカープレイに繋がるようになります。で、さらに、車を押してあげれば、こちら、アンドロイドが使えるようになる。で、さらに、こちらを押していただくと、ディスプレイオードに戻るといった、まあ、こういった使い勝手になると、まあ、いうことになります。もう一つ、お話ししておかなきゃいけないのは、このオッドキャストというのは、 カープレイと、こちらを押していただくと、Android と切り替える場面があります。で、今これ、カープレイが使えている状態になってるんですが、この状態でネットに接続することというのができません。それを今お見せするんですが、このように。 まあ、インターネットに接続してくださいという形で出ていて、ネットに今これつなげることができない状態。だから Wi-Fi と Bluetooth というのは両方一緒に使える状態じゃないということになります。なので、その場合は、一度、この Bluetooth を切る必要があります。で、私はこれどういうふうに使ってるかって言いますと、こちら。ちょっとめんどくさいんですけど、こちら。 携帯の方の Bluetooth を切っちゃいます。そうしないとまた、予期しないときに繋がっちゃって、動画が見れない、Wi-Fi が切れちゃうということがあります。インターネット共有にしていただいて、ここでもいいんですけど、 このような形で繋げる。もしくはこちらでもできます。繋げる。っていうことをやらないとネットに繋がらない。今ネットに繋がりましたけれども、そういうちょっと面倒くささみたいなものがあります。で、逆も同じことが言えまして、今度こうしたときに、今度またカープレ使いたいって言ったときに、このような形で表示されるようになります。 でその場合はどうするかというと、容量同じで、この今、インターネット共有を切って、で、Bluetooth でオンにする。で、今、ピカソが入りましたんで、で、この状態でつながるということで、ちょっとやっぱり携帯の操作っていうのが、 必要になってくるということです。この切り替えるときなんですけれど、そういうときがあります。なので、私はオットキャストを使う場合は、基本的には、このカープレイは使わないことが多いですし、まあ、車によります。で、あまりこういった大画面で見ないとか音楽聴くことが中心の場合はカープレイですし、まあ、こういったミリバン系の車とかでしたら、やっぱり、 動画を見たりするケースっていうのも動画を見たりすることっていうのも多かったりするんでまあその場合はこちらの Android で楽しむということがあるんでもうインターネットを接続したままにしておくまあそうすることによってこのような形で動画も見れたりしますし でこれ今、プレイストアには入れてないんですけれども、もうプレイストアであらかじめ、アマゾンミュージックがインストールされますので、まあ、ここで音楽を聴くということができますんで、まあ、車の車両によってその辺をまあ変えていく、あまりこう切り替えっていうのはまあやらない方が、やらないで、Android だったら Android c a カープレイだったらカープレイという使い方の方がいいかなと。 いうふうに私は思います。もう一度お見せすると、こちらの電源供給ケーブル一回抜きます。こちらの電源供給ケーブル。これが必要になるということです。これだけだと、これ付属品のこちら、これだけじゃなくて、こちらの電源供給、Y 字型の電源供給ケーブル。これが、 必要になる車両があるということで、まあ、ノアボクシー、それから新型のステップワゴンなんかは、これが、まあ、必要になってくると、まあ、いいことですんで、まあ、こちら、商品の詳細、概要欄に貼っておきますんで、映らないと、なおかつ、つながりが遅いと、まあ、言う方は、ぜひ、こちら、試してみていただければと思います。まあ、それによって、しっかりと、つながるようになります。 最後に宣伝を迎えさせていただきたいんですが、こちらのオッドキャストなんですが、また別の商社さんの方で出されていて、以前グリーンファンディングでもう買いそびれたという方がいらっしゃると思うんですが、別の商社さんでこちら取り扱いを始めております。で、これはもう市販モデルのものになっておりまして、こちら、今つなげます。バックモニターが、 使える s 3人になります。今、つなげました。まあ、こちら今、赤く点滅していますけれども、これが、あ、今、電源供給ケーブル、今、入れてないです。そうすると、この状態でずっと続きます。で、今、電源、 電源供給の USB を入れます。今入れました。そうしますと、はい、こんな形で。 つながるようになります。こういう感じです。なります。はい。で、なおかつ、鉱石モニターも映るようになっておりまして、その場合はどういうふうにやるかと言いますと、こちら。あ、すでに入ってますね。ここを押していただければ、 このように後席モニ、このように後席モニターでもしっかりと映りますし、視聴することが、動画の視聴することも可能になるという非常にミニバン乗りとしては優れたアイテムになっております。はい。いてことで、まあこちらの、まあ正しいつなぎ方 つながらないと、なかなかつながらないと、うまあいことで困ってらっしゃる方が多くいらっしゃいましたので、まあこちらのつなぎ方、それからまた新たに別の商社さんよりこちらのオットキャストが販売となりましたんで、まあご紹介をさせていただきました。商品の詳細は概要欄に貼っておきますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。また、ステップワゴン、 でも、後日ご紹介をしていきたいと思います。ステッパーゴンの場合は、またこちらのリモコンが必要になります。なぜかと言いますと、ステッパーゴンの場合は、前後 HDMI 出力にしないと、このオットキャストが使えません。タッチパネルで使えないということになります。なので、このリモコンが必要になってしまうということなんですけども、まあそちらの方も、 後ほどご紹介をしていきたいと思いますので、興味のある方はぜひご覧になってみてください。それでは失礼をいたします。